恐れ入りますが、まだ、そこでございます。先ほど、CNN など、手元の最新ニュースによりますと、トムコシリア大地震について、本日午前2時頃時点において、トムコでは、少なムとも、1万9388人、シリアでは、3384人以上が、同員中になり、 合わせて、これまでに、2万2700人超えとまだたということですので、大地震災をめくる死傷者数は、もう、東日本大地震災を超えているように、報道されました。一方、正直、数日前に、何時間くらいかけて、犠牲者が、1万2000人から、直接、 今にも超えてしまった理由は、今までも4、4が4年間になるほどの寒さが、生き被をもたらす可能性があるのではないかと思われます。ところが、この子では、通常活動のスピードには、最前線があるというこの子スへの厳しい指摘があるので、今月5月に行われる予定の、 大統領選に影響が出る可能性もあるそうです。やっぱり、お早めの被災者全員救出をお祈りしたいですな。はい、以上でございます。ごけらん、誠にありがとうございます。はい、それでは、失礼致します。